特別仮想モデルの桜、ダークグレーがかっこよく、各部の装飾が美しいです。すれ違うたびにバカのっぽだなぁ、縦横比おかしいなぁと思っていましたが、このカラーをまじまじと見ると、やっぱいいですね。意外なほどや間の視野を広げてくれるフォグランプに、桜の花びらのようなデザインのホイール。アクセントも入って美しい。側面には五重塔のマーク、とてもオシャレで、これはいいなぁと見取れてしまう。 リアドアの内張りはプラスチックですが、デザインが凝っててオシャレさすら感じます。この矢印みたいなのが、大きなアクセントになっています。美しく作られていまして、テールランプの光らせ方も凝ってる。先進感の象徴になってますね。ただトランクを開けると、必ず足にぶつかります。前後には短い軽自動車だけど、トランク開けようと思ったら、リア側にはかなりスペース取ります。2列目の後ろも、正直言って前後方向に狭いですが、軽自動車なので、 こんなもんでしょう ?2 列目のシートを倒しちゃえば、実用上困ることはなさそうな、2室空間が手に入ります。せっかくの EV だから、車中泊ベースとしても期待だな。軽いけど、ちゃんと合成感がある感じです。このドア閉め音、個人的には確かめるの好きだけど、意味があるのかはわからん。何以上にハンドアになりやすいなぁ、まあ大した問題じゃないでしょ。う。 指導はここねレクサスのようなオープニングサウンドにモーターのデュイーンという加速音を混ぜ未来の乗り物感の演出は満点だなプロパイロットだっけ運転アシスト機能も相当に豪華らしいですね新車価格300万円はだてじゃない右のボタンを押しながら上げるとバックなんだなパーキングブレーキはここですリアはドラムブレーキなんだけど 当然のように伝統よね。センターコンソールはなし。左右の行き来も楽勝だし、小物入れスペースには滑り止めマットがついてくる。グローブボックスも上下に2つあるんですよ。このラバーシート、糊というか、接着剤で留めてあるんですね。手作りを感じます。何やらいろいろとついているな。右側のパネルにも、桜の花びらの装飾か。プラスチックだけどオシャレに作られたドアの内張り。 この車に本気でケチをつける人っていないんじゃないですか定番カップホルダー使い勝手は軽自動車譲りでこれから示す通り走りはベンツ級カーナビシステムはサクサク動くしオーディオの音質も少しよく感じるか申し分なしこの車恐ろしいぞ底部にバッテリーを積む EV しっかりしていると言われる走りを確かめるためワインディングに向かいますナビも使いやすくて最高だなおまけのカップホルダーがここにもありますね気づかなかった 鍵はこんな感じ GTR を装置させる卵型ですあれ反応悪い効果なんかむっちゃ光って主張してくるんだけどなんかどの自動車メーカーもデザインに象徴を入れようとして変な方向行ってない最近出てくる車の中にあんまりかっこいいと思うものがないんだけど先進感出したさでみんな迷走してるさて走り出しから感動要素ですとってもスムーズに動き出していって この数秒で虜になりそう未来やヒュンダイのネッソの2台のような水素の車に並ぶ走り出しフィールの良さですあとはサイズ感ですよね小さいし見通し石箱型なので一瞬で馴染みます日本のコンパクトカーって本当に優秀ですよね似たサイズを海外が作っても日本車みたいな言い出来にはならないんだこういう曲がり角もスイスイだよ大柄な車みたいにぶつけそうとか思わないよ逆走あはは 軽いけど軽すぎる気がする2本スポークのステアリングになれなきゃね軽ハイトワゴン本当に運転がしやすいですコインパーキングの機械に寄せるのも楽勝変速ショックもないし本当にスイスイよ今のところは乗る前からいいとわかっているポイントを並べているだけだなラックラクで左折して出ていく際にガタンと段差を越えてみて思うこと 足固くね軽いし横幅が狭い割に背が高いがゆえのちょっとフラフラするような動きはしてしまうんだけどゴツンとくる感じああ運転しやすいな桜限定免許とかあって中学3年生の時に授業でお試し運転できたらみんな桜買うでしょアイドリングストップからブルッと振動しつつけたたましく始動してブワーンと唸りながらやかましく加速していくガソリン車そういう古典的なフィーリングはどこにもなく ずっっと一定のトルク感で、ひたすららに引っ張られ続けるちょっと踏みますたびにエンジンがわめくこともなく、モーターのトルクで静かにガンガン押し出されるので、これは素晴らしいですね。ハンドルがかなり軽いな。もう少し重くして、直線でも感じるどっしり感を出せばいいのに、気になるのが足の硬さなんですよね。 やっぱりゴツゴツしていて、路面の凹凸に動かされてしまいます。スピードを上げれば上げるほど、乗り心地が最適化されていくような足だと、好意的に評価させていただきます。普通に硬いけど。何よりも驚くのが、圧倒的なボディ剛性だよな。衝撃がボディに達した後、そのままコツンと消えてしまうんだぜ。ベンツみたいなんですよね。目をつむって車種当てクイズさせられたら、これが日産の軽ハイトワゴンだとは、絶対思わん。ただ、 この速度域で走ってて乗り心地としていいかと言われると硬いばかりで別に快適ではないです走行安定性としてはパーフェクトで高負荷域でも大抵の SUV よりも安定した狂気的な走りを見せますご年配の方向けに優しく快適に走れる乗りやすい車というイメージだったんだが実物はどうだ化け物的なポテンシャルを隠さない軽自動車という言葉の定義が何を意味してるのかわからなくなります 走り屋みたいなペースに上げていっても不安定さは出ないんだから街のリ系自動車としては 普通に視界よくて乗りやすくて足がゴツゴツして硬いこと以外特に不満ないです自宅で満タンにできて航続距離と予算に問題がなければ勝手不幸になることは考えられない軽自動車に300万円ということに疑問が残らないわけではないが乗り物としての完成度が高すぎる空気圧を少しだけ下げれば段差の硬さも改善されることでしょうちなみに加速力については正直速くはないです でも、これだけ加速力あれば、危なくはないね。そう思えるレベルには伸びていってくれます。ただまあ、カーブとカーブの間を、ガンガンに加速して抜けていくというのは無理。シャシャーがいいだけに、加速力がないせいで、上り坂では超次元的なペースが作れません。上りで急加速なんかしたら、バッテリー残量が一瞬でなくなるぜ。 この日の京都の二輪の民度ンドは大変よろしくなかったことを付け加えつつブレーキホールドも当然のようについてきます個人的には興味ないんだけど2023年水準の支援装備は 高齢の方にも最高に頼もしいですな地方の方の戸建てに住む年配の方が補助金をもらいつつ充電器工事とともに買って近場の移動用に使ってる感じだよな60を過ぎてから移動用に買う車としては300万円という値段さえ許容できれば最高の選択肢になるんでしょうまた同じく子建ての子育て世帯が妻用の2代目として子供の送迎やパートへの出勤に使うにも最高ですね 普通の軽自動車との際は、エンジン騒音のなさと、走りのスムーズさになるだろう。タイヤからのノイズっぽいんですが、まあ60キロくらいを過ぎると、一気に騒音は大きくなってきますがね。そうだ、ウィンカーレバーも電子式で、ハイビームも、奥に倒しても手前に戻ってきます。慣れるまで、動作がよくわからないです。ヘッドライトは明るいな、深夜に走っても何も不安がない。その分対向車はクソまぶしいから、歓迎しないが、うーん。 直線は合成たっぷりなのに、ハンドルが軽すぎるせいで、スカスカな印象が出てしまっている。残念でならない。さて、流れの速い郊外に着きました。あんまり踏んでないけど、バッテリーは順調に減っています。昼クライムが続くと厳しいですね。カタログでの航続距離は、180キロって書いてあるけど、片道60キロくらいなら、急加速さえ抑えれば、充電なしで行って帰れるかな。60キロって相当な距離だぞ。 それくらいの遠出を桜一台で賄うつもりなら、じゃでも充電くらい、休憩ついでに許容できるだろさてペースアップして、ここから先が、私の動画シリーズのメインディッシュです。さっきハンドルが軽すぎるとは言ったけど、ボディの合成による走りのしっかり感と、軽さと小ささによる限界の高さは折り紙付き。さて、長い直線だし、加速力を確かめてみましょう。 ここで運転中の私、遅いなぁとぼやく。所詮は軽自動車というわけだな。その通り、別に加速力的には、そんなに速くないんですよ。ただ、加速感は別です。踏み始めからトルクがあるので、踏めばガンガンに行けます。でもまあ、もともと後続距離も限られているので、スロットル的には。 かなり加速を絞る制御になるわけで、パワーモード自体は存在するのですが、刺激的に速い EV が好きなら、テスラでも買っててください。うーん、やっぱりハンドルが軽すぎて、ターンしていく時の感覚が、どうしてもつかみづらいんだよね。ハンドルを回してから、車体が旋回を始めるまで、ワンテンポ遅れていく感じがする。あと旋回中もハンドル軽すぎ。 タイヤのグリップ限界があるのに対してフロントタイヤの打角だけそれ以上にインに切れ込んでいきそうになる軽さロールも大きめなんですよねこのボディ剛性と足ならもっと抑え込めばいいのにビッツの時もそうだったが剛性があって軽いフレームに大きすぎるロールとスカスカハンドルこれはニスモが来たらダウンヒル限定でボルシェにも勝てるモンスターマシンになるだろこれだけ異剛性と足を持っていながらハンドルをスカスカにしてバカデカロールにさせたのはなぜだ 残念でならない。見てよ、この旋回スピード、蒸気を逸しているでしょうこれでも全然攻めてないからね。旋回中のタイヤの負荷的にも、行こうと思えばまだまだ突っ込めそうだけど、カーブの先に何かあっても、対応できなくなる。車重は約 1.3 トン、フロントタイヤは165幅。1.3 トンって、軽自動車にしてはかなり重いですね。でも、視覚的に怖いレベルの、運転してても実質ノーブレーキなこの突っ込み。 これで入れるくらい、限界感が高いんだよ。車重の割に、動きはむっちゃくっちゃ軽いですよ。加速はトルクあるし、旋回は限界を感じないし、ブレーキもゴリゴリに効くし、体感的にはロードスターよりも軽い車に感じます。日産さん、桜の初言号の数値、間違ってない味付けというか、ロールとハンドルの重さだけが残念だが、走りの完成度が高すぎるんだよ。何これ軽ハイトワゴンって、こんなに性能高かったの 軽さと小ささで、ここまで行けちゃうのメモを書き残すために、ちょくちょく停車してます。衝撃的な体験をしています。古くから見てくださってる視聴者さんならご存知でしょうが、私はここ数年。 軽ハイ杯とゴンをバカにし続けていました縦横比がおかしいだの写真シシ性能が低いだのいや桜のバカのっぽさはこれだけ絶賛している中でも事実として存在するがステアフィールは GR でもミスモでもないからまあしょうがないとして合成感ありすぎて根底からイメージが覆りました横幅が小さくて軽いから狭い道でもありえないスピードで曲がれる視点が高いから 走行ラインもつかみやすい、ただ横 G に対して、シートのサポート性が皆無ですね。この写シ真シなら、バケットシートがあっていいレベル。お金が1000万円くらいあったら、桜買ってチューニングして、トリキンの軍祭アタック企画に持ち込みたい。スポーツマシンというか、レーシングカーとしても、通用するレベルのものを持ってるよな。満タンスタートで、タイムと後続距離を競う、ワンメイクレースとかあったら、絶対面白いやん。直線は全然踏めない割に、 コーナーは超絶攻めないといけなくなる道路幅見てみてよ R35 みたいなスーパーカー持ち込んでもまず車線に収まらなくてここまでスイスイ行けないからねまず何が驚異的かって このクッソどうでもいいタイヤなんだよな銘柄もよく見ていませんでしたが絶対ロックするだろという負荷のかかり方例えば横 G がかかった状態のブレーキングで左フロントがガットを押しつぶされている時に段差をガタンと超えた直後また思いっきり負荷をかけて旋回している最中に同じく段差をガタンと超えて瞬間的に超強い負荷がタイヤに集中した時こういう時なるわけでもなくそのままグリップを保って進んでいきやがる 何これむしろ、軽すぎるハンドルが段差で揺さぶられ、瞬間的にインに切られすぎてしまって、高くだけ内側に向いた時も、逃げることもしない、このブレーキングもすごいよ。ダウンヒルの中の急カーブ入り口なのに、持ち前の小ささと身軽さで、すいすい飛び込める、狭い中で電柱がせり出してくる、対向車を気にしているとかなり窮屈な直線も。 特に気にすることなく突き進めてしまう未だバット対向車線に出たのはどうせ来てないならと応答性をテストしつつ乗り物の保全を優先したんださっきから衝撃受けまくりなんだけどどれだけ性能高いのさこれは GTR を作ったメーカーの車だわここでトイレ休憩を軽く行ったらパワーモードとワンペダルドライブを試しましょうプロパイロット そういうのは YouTube 内で探してください。EV では主流となった、アクセルを緩めるだけで、実用上十分な回転ブレーキをかけるワンペダル。使ってみた感じ、アクセルの緩め方や、話し終わってからの制動力の立ち上げ方に、基本的にいい意味で、かなりムラがありますね。興味なかったので検証してなかったけど、どうなんだろう。 勾配や今の速度などを見つつ、その場その場で最適な減速 G を決めてくれてる完全にペダルを離してから、ワンテンポ置いてから強い減速が始まっていくようなフィーリングなんですよね。私は車に与えた入力に対して出力度合いが変動することを嫌います。 でも桜のワンペダルドライブは人工的に操作されてる感はかなり強いけど特にストレスなく走っていけましたかなり細かく面倒くさい制御になると思うんだがもしかしてノートイ、e、ーパワー時代からのノウハウの蓄積でも活かされてるんだろうかアイオニック5の時は違和感ありまくりですぐ切っちゃったんですよねワンペダルドライブ桜ならありだなでも信号待ちの時停止まで行ってくれないんですよねなんでだよ放棄制のせいなの せっかくだし止まってくれよなそういえばトイレ休憩の時タイヤの温度を触って確かめてみたのですがあんまり温まっていませんでした夏に高速道路を走るとアチアチになるのに冬場は全然タイヤの温度上がらないよな普段はエコタイヤとして摩擦抵抗を低減してくれる一方で瞬間的に強い荷重をかけると冷感時なのに信じられないくらい頼もしいグリップで曲がっていってしまう現代のタイヤって本当に偉大ですね まあ昔のタイヤを知らんけど、さて、旋回中盤以降も強い負荷で回っていると、その先でわずかにイン側のロールが突っ張るような印象を受けます。相対的にフロントのスタビライザーの方が強いということですね。気づけないほどのアンダーステアセッティング、軽くて。 ホイールベースが短い軽ハイトワゴンってみんなこんな感じなの別に低重心っていうほどの動きではないんだけど上矢が暴れないっていうのかなバッテリーはいい仕事してそうですな従来型クラウンや新型未来のようなニュートラルステアではないんだが 変な癖なく自然に曲がれるよなハンドル自体は軽くてスッカスカだけど一旦ロールを収束させて旋回機に入れちゃえばどしっと安定して曲がっていくんだ限界域での安定性も果てしなく高いんだよね165幅に 1.3 トンで荷重をかけるのはあまりにも酷なことだと思うんだが そこで破綻する感じも出ないんだよなマジでなんなのこの車しかもスポーツグレードではなくガソリンスタンドが併用するレベルの郊外に住む年配の方向けの商品だからなこれ事前イメージと実物の性能のギャップとしては BMW スープラのマイチェン後の後期型と同じくらいのものがありますこれはニスも楽しみだなボディ剛性ががっちりしてる車はスポーツグレードになると化ける そういうい法則でもあるのかここまで高いポテンシャルを感じた車記憶の中では RX8 しかなかったですねー86は写真に金がかかってなくて残念だし R35 や b m w スープラは実際スーパースポーツだしここだって路面がガッタガタでタイヤが上下に揺れまくるのにこんなペースで行っても平気よ横幅が小さいから描けるラインの自由度が無限大なんだな楽しいかって言われると微妙だけど乗り心地も快適ではないけど早く走れる ここら辺も R35 にそっくり人間の本能の恐怖感というか視覚的なスピード感覚がブレーキを踏んで入れと訴えてくるでも乗り物から感じる手応えを信じてほぼノーブレーキで飛び込むとなんでか知らんけど余裕でクリアできてしまうタイヤも写真も完成度が高すぎるんだよ 300万円で作れるレベルではない私が競合の自動車メーカーの開発者で新車価格300万円くらいで桜に対抗する車を作れと言われたら絶望するでしょうねだって無理だもんいや合成の高め方や装着体やセンサーや各種部品類の有用次第では無理ってことはないのか適当にゆったり乗るもよし機械として真面目に分析するもよし初代プリウス並みの常識破りが来たぞいい車は相応に高い いまいちな車は実際安いこれが常識だったのにいい車である割に安いんだよな家に GTR がある人でも同じ道を桜で走ってみてほしいですわ価値観が変わる体験になる最後に明確には触れてこなかった乗り心地がベンツっていうの少しだけ深掘りして終わりましょうかこの直線区間が一番わかりやすかったそれもほどほどのスピードまで上げて走り抜けていった時が段差を超えた時確かに硬いんです 衝撃はボディにバンバン入ってきます。体感的には、バンプラバーにぶち当たりまくってる。でもその後なんですよね。ボディに一回、その振動波が入ってくるんだけど、その一回だけで、すっと消えてしまう。入力としては硬いんだけど、ボディの方が動かされない。ものすっごく安定してる。今すれ違ったヤンキークラウンより、はるかに静かでダウンヒルが早い。時代の流れは残酷だな。私もまだ一歩引いて見守ってるけど、 こんな時代に爆音を撒き散らしながら、ことごとく EV を否定する自称車好きは、正直見てられないっすね。MF ゴーストの作者かな。ただ大事なのは、インターネットって、少数派の声だけ過剰に大きく聞こえるんですよ。あと大半の人は、理論や理屈ではなく、感情で行動しているんですね。b y d が六角ロム使ってる不正企業だったと思いきや、法律でも規制していないし、つい数年前まで国産車にも普通に使われてたし、 リチウムイオンバッテリーって発火点的に破損したら出火するのにそれでヒュンダイはポンコツだーみたいに言ったり人の感情を揺さぶって人稼ぎしてきた身にとっては逆手に取れる要素ではあったんだがな軽ハイトワゴンだからとバカにしてしまって主に自動車メーカーの開発者さんに謝らなきゃいけませんねだって縦の方が横より長いとかどう見ても横転しそうじゃないかおかしいでしょうこの桜も この後に乗るタントもステップワゴンもロール自体は大きいが全くそんなことなかったのにな言い忘れていたことですがシートヒーターは熱いくらいに効くけどステアリングヒーターはほんのり温まらない程度かな温まらない EV ってバッテリー直結で大電圧でエアコン動かせるから暖房の機器も初期から優秀なんですよねアイオニック5に乗った時なんか一瞬で温まったからな 車載ドライヤーかよ免許取ってすぐの頃に乗っていたガソリン100パーのオデッセイなんか走り出して10分くらい温風も出てこなかったのに暖気とか気にせずにドカンと踏み放題だし下りや減速は全部エネルギー回収できるし電気の快適さになれるとガソリンには戻れないっすね長距離性能に期待して買う人はいないだろうし充電は休憩とセットで考えるならまったり派には大した問題にならないもんな 関東や東海地方に住んでて立ち往生とかどうでもいいし PHV に乗ってる私でさえガソリンスタンドに行くのがもうダルい。家から満タンにできるのって本当に楽ですよただ長旅は知らんとりあえず音が気持ちいいとか言って90デシベル以上でようなマフラーつけてる人は EV 批判の資格なしということでうっさいのがいい音とは限らんだろ音音んちのアホ音音んちとか頭痛が肩払いたいわちょっとカメラ触ってみましょうか このカーナビ下のボタン細すぎて触りづらいんだけど軽自動車サイズなら絶対いらないと思うけどついてるんだよなアラウンドビューモニターのおかげですり抜けてくる京都人を自然と歌から守ることもできます青信号に変わるタイミングで左ウインカーを抜きに来るって相当だなそれにしても元々軽自動車って安い車の企画として作られたんじゃないの軽で300万円とかふざけてるだろヤリスクロスとかカローラとか 年代後半から売ってるんだぞ車自体が良くてもこんな国内専用アホサイズでどうやって海外に売るつもりなんですかね b y d のドルフィンとか見てみろよなまあこのプラットフォームを t n g a みたいに拡張すれば相当いい車に作れるだろうが少なくともこの桜が数年は先を行ってそうな次世代の乗り物であることは確定ですな でも数年あればニスモデルだろうから、ドライビングが好きな人は、それ待った方がいいと思う。リーフじゃダメなのかよ。わからん、車庫入れとか移す必要ある苦労する要素ないやろ。このサイズなら、基本的に頭から突っ込んどけばいいと思うぜ。律気に切り返すのとか時間の無駄。普通車で首都高のパーキングだと、隣に1台来ただけで、出られなくなって積むことがあるんですよ。でも、このサイズで気にすることがないやろ。ワドメだって絶対すらないし。 ふむふむ、約20キロ走って 10% パーほど消費して、200ボルトで満タンまで約1時間か。急加速はほとんどしなかったし、エアコンも控えめだったからね。だいたいカタログスペック出たね。内装の中央の青ランプが光ると充電中です。ただ、ドア開けても、あと何分で完了とか表示されないんだね。スマホアプリで見るのかね。ポート開いてるのは充電中だから当然でしょ。 プリウス PHV みたいに、サクッと充電状況を教えてくれん。はい、ありがとうございました。